皆さんです1つとせ人の命は一度きり悔いなき今をこの北天海2つとせ再び来ました黒潮やそこい東の果てに思いを寄せて多数の車とバス2台千葉の魅力を伝えたいと思いますそれではお願いします皆さんこんばんこばは、えー、千葉のチーム千代連北天界です えー、今、えー、紹介されたようにバス2台、車20台でやってまいりました、えー、よさこへえー、今、ファイナル見せていただいて、本当に素晴らしいと思いました、あのー、でもですね、私たち、あんなに上手に踊れないんです、あのー、本当にの踊りが好きでというよりかは、よさこえやりたくてみたいなメンバーと集て、えー、やっているチームです、えー、ですから、えー、こみんなに勝てるには、何をしたらいいかって、そう思ったときに考えたのが、人数です。 やっぱりお作品は僕ら人数とても大切だと思うんですけどもその下手な踊りを集めて、えー、皆様にその、えー、一つ一つの小さい力を皆様に踊っていきたいと思います、えー、今日はその3年ぶりのイ歌ということで皆様に、えー、届けたいメッセージを持ってやってまいりましたので全力で踊らさせていただきますそしてこれが今年最後の踊りになりますそれではよろしくお願いします 強い強いの国展会でした。どうもありがとうございました。はい